お願いします。本日は花の元気祭り2022秋の陣開催誠におめでとうございますこの祭りに関わってくださった皆様御礼申し上げますありがとうございますご紹介に預かりました静岡県静岡市から参りました青谷一世です 私たちのテーマにしている演舞は、郷土愛がテーマです。故郷への熱い思い、温かい思いを含めて、踊らせていただきます。本日は、和葉を思うという作品。これを踊るのが、このステージ、最後になります。三年半、踊ってきました。踊り子、一人一人の、今までの思い出、熱い思い、苦労。 悩んだこといろんなことを胸に今から精一杯踊らせていただきます今ご来場の皆様も私たちと一緒に「いっせーのーで」と手を振って素敵なステージを一緒に作ってくださいそれでは参ります 春の訪れにカズ葉を思う。<音声> ¡Apárale! でしたありがとうございました